おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。レンジです。今回の動画は私がレベルにしたカスタムを説明しながら経過観測報告をしていこうと思います。今回はざっくりプロローグではなくざっくり目次で。1点 USB ポート付きスマホホルダー。2点アクセントフックツーリングネット。3点汎用サポート金具、プロ塗装、サイドバック。 4点フロントフォーク自作カバーブーツ。5点おまけ、ヘルメットロックつけました。年次はレベル250アブスをノーマルの状態で購入してます。自分で少しずつカスタムをしていき、今の状態になってます。では目次の順番で説明していきます。1点 USB ポート付きスマホホルダー、機能系。 一番最初にしたカスタムはこれ。主にカーナビを表示するために取り付けました。これにした理由はこんな感じ。1形がシンプル。2USB ポート一体型。みんなよく付けてる簡単に取り外しできるタイプのスマホホルダーは、赤い歯車が付いているのですが、どうしてもノーマルのレベル、青、に赤色はピンときませんでした。あと、 USB ポートが一体型になってるのも非常に魅力的でしたただ、スマホ以外にカメラをマウントしたり他に充電したいものがあると一口では足りなくなってくるのでおいおい USB ポートを増設するか別のものに変える予定ですスマホを充電しつつカーナビを表示するという用途では必要十分です最初の頃はこれもないまま走っていたのですが 慣れない道を慣れない運転で走ることにそわそわしてしまい、運転し終えた後ぐったりしてたのを思い出します。おのおののスタイルによると思いますが、バイクをこれから買われる方はぜひスマホホルダーを最初につけることをおすすめします。2. 期間済み、アクセントフックツーリングネット、機能系。 一番目にカスタムしたのはこれ、これをつけた理由はこんな感じ。1レベルに荷物を積ませたい。2費用対効果が大きい方法だった。これをつけるまではユックを背負って移動していたのですが、なんといっても肩が疲れる、ロングツーリングなんてしようものなら肩の疲れが一番ひどかったりした。いざつけてみてから荷物をツーリングネットで縛ったら肩がすごい楽になりました。 取り付け自体も六角さえあればすぐにできるのでおすすめです。ただ注意してほしいのが、アクセントフックを取り付けるために、ボルトを外す必要があるのですが、めちゃくちゃ硬い。硬すぎて全部外すのに30分以上かかりました。あとレブルは基本黒基調なので、アクセントと名の付く通り少し銀色が目立ちます。これはこれでありですが、レンジ的には、 黒出してくれ、と思ってました。ちなみに今は工術のサイドバックに置き換わってます。3. 点汎用サポート金具、黒塗装、サイドバック、機能系ビジュアルも少し。一番最初に投稿した動画のやつですね。これをつけた理由はこんな感じ。1レベルにもっと荷物を積ませたい。 純正金具と良さげなサイドバッグをつけるよりはるかに安い。これに関しては本当につけてよかった。バイクで買い物とか行っても簡単に詰めるし、羽織物とか入れておけば温度調節もしやすい。当たり前だけど何かを運ぶのも超楽になった。で、経過観測結果なんだけど。あのね、本当は塗装のハゲ具合とかそういう話だけの予定でしたが、 キャリパーが剥げました。友人に、なんか剥げてるけど当てられたのと言われ、思い出してみたらこの金具をつけて初めてのツーリングでした。これが発生した理由は、サポート金具を下向きにしすぎた。です。サイドバックの形状的に金具を隠そうとすると金具を下向きにつけたくなるのですが、リアサスの伸縮で金具がキャリパーにぶつかり、 このような結果に、この金具つけるなら、ダサくても斜めにつけてください。私と同じことを繰り返さないで。いずれ交換なり、塗装予定です。気を取り直して、金具を黒く塗装したのですが、その状態はこんな感じ。やっぱりタッチアップペンの方が用途的に有利でしたね。 ヤスリがけは現状そこまで変化なし、むしろマッキープロがかなり前線してる気がします。超ぶ物ちゃけると、金具自体ほとんどサイドバックに隠れるので、はみ出てる部分だけ黒ケラインじゃねってなってます。けどフルタッチアップ塗装の質感がいい感じなのでレンジは気に入ってます。 4点フロントフォーク自作カバーブーツ、ビジュアル系やってみたかった。これも過去動画のやつですね。これをつけた理由はこんな感じ。1レブルって黒貴重だからフロントフォークも黒くしたい。2自作のものを作ってつけてみたかった。3簡単につけられる定期的にサビ対策をできるようにしたい。 これもめちゃくちゃかっこよくなったのでおすすめ。ほんと完成した時びっくりしました。で、なんで自作したり手を加えたのかというと、レブルのフロントフォークが錆びやすいということを気にしてるからです。あと、ハンドルを外す必要がある取り付け方法は私ができないからです。経過観測としては、自作カバーが少しだけペラッとなることがあるので改良の余地あり、 ブーツはもう少し観測させてください。いずれウィンカーも買える予定なので、その時に合わせて自作カバーはサイズ変更と改良します。ブーツに関しては、すみません取り付けてからツーリングに行けてません。もう少し経過観測させてください。って感じですかね。あとおまけレベルですが、5. ヘルメットロック、も追加で取り付けました。これ付けた理由は、 サイドバックを取り付けたら初期装備のロックが使えなくなってしまったからですとまあこんな感じですここまでの結果学びノーマルから少しずつ個性が出てきた工具等もろもろ合わせても25円0001以下でかなり機能性見た目がウップした バイクのカスタム楽しい。3、2、今後もカスタムをまとめた動画や経過観測を動画にしていく予定です。ちなみに方針的にはこんな感じ、自分がしたいカスタムを、自分が必要な機能を、自分でつける。できれば費用対効果よろしく、なのでだんだん費用が上がっていく。 お取り付けが難しくなっていくことが想定されます。まだまだカスタムしたいところや、やってみたいことがたくさんあるので楽しみですね。あ、そうだ。年次のブログもオペンしました。基本的には動画の内容と重複しますが、ブログ、ノリで投稿、不予曲折やグダグダ込み、ブログ、要件追記にグダグダも添えていく。そちらもちらっと覗いてみてください。 この動画がいいと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録ボタンをポチッと、押してもらえると嬉しいです。コメントもお待ちしております。それでは、ご視聴ありがとうございました。